神栖市で、えー、ぶっちゃけ祭りが毎年9月に開催されているんですけども今年は残念ながら開催できませんでしたが、えー、その時のの、ね、毎年踊っている楽しかった気持ちを思い出してもう元気に1曲目踊っていきたいと思います。それではぶっちゃけデイズよろししくお願いします。 それそれそれ。はい。それパンパンパンパンパンくるくる。マトリックスだー。本日はよさこい千葉県旭市のあくとさんもいらしております。 今日はバックリファンの勇気、私の勇気見てくださいオリジナルの旗でございますわー、すっこいいよいしょ、えー、旗と踊りと元気にやっていくよ。 <笑><笑>スはい、まず1曲目、ありがとうございました。神井